千葉県柏市から参りりまましした柏よさこい踊り子隊と申します、えー、旗にも あ, の旗もあるんですけど旗には大きな文字で「柏」って書いてありますあのご存知だと思いますが、えー、と千葉県柏市、えー、今発展していますあのちょっと遠かったですけれどもとてもいいところでこんな気持ちよく踊れるのは本当に3年ぶりですどうぞ皆さんご声援よろしくお願いいたします Come on. はい、ありがとうございます。